あー、おー、あ, あすげーおすげーおー、うん、うんああちょっと足首が硬い感じですね、は い, 足い、はい、ああ。 足指が痛いあもう先生、っ て, てください、はい、うあ聞こえると思います。 おすげえ。おはっおはっ よ<笑>うとしますすねう、はい、<笑>あ、グでグで<笑>ライングしちゃいましたね、はい、ーすげーいい感じですね。はいいいいいいいいい感じ、はい、痛くなでですすか気気持ちいいっす、ね、お気持ちち でうあはいはいお <笑>すごい。お<笑><笑><音><音><音>